重箱私が持つって言ったのに大変だったろうううん、うん、大丈夫みんなで作った桜餅だもん夏葉ちゃん風に言うならこれも鍛錬あらいい心がけねたくさん作ったのだしちょうどいい筋トレになったはずよリンゼにも良い鍛錬になりました 教えていただきありがとうございます<笑>いっぱい作りましたもんね練習の会があったってことだなうん味にも自信ありだしねあこの辺でいいかなこれ桜の木だよね「葉桜」という佇まいでしょうか これはこれで趣があるわさあシートを敷きましょうチョコ先輩はこっちです真ん中に座ってくださいありがとうよいしょっとみんな準備できたかなそれじゃあ 最初は私が作ったのを食べてみなさいありがとうございますじゃあいただきますあー待って待ってうんチョコ先輩急にどうしたのよ食べる前に写真を撮りたいほんとそういうの好きだよなごめんでもほら記念だからさ桜の木も入れたいからもっと寄ってもらえると 咲いてねえけどいいのか桜餅が代わりだもんみんな自分が作ったやつ持って取るよ321はいもういいかうん大丈夫あとはこの写真をこうしてちょいちょいと<笑>大変見事なお手前です そういやこの前も「加工してどうの?」って言ってたもんなそうだよ明るさ調整してスタンプつけたらどうかな満開じゃないけど雰囲気出てるはいまるで盛りのようですわすごいですすごいですチョコ先輩が顔 送っとくね元の写真も送るからさみんなでツイスターにあげようよファンへのアピールだと言っていたものねいいじゃないこれもアイドルとしての務めだわななるほどえっと加工して投稿だろうん でかくなったまんま戻んねえもう何やってるのよここをタップすればあっ あ, あらどうなってるのこれジュリーったら何したのだから知らねえって言ったろ待って待ってジュリーちゃんとりあえず写真の向きをだあ写真はもういい 桜餅食おうぜ桜餅あら花より団子写真より桜餅うるせえここに来たのはそれが目的なんだから別にいいだろはい私も早く食べたいですお茶の支度も整いましたおうリンデちゃんありがとうじゃあ写真は一旦後にして 桜餅パーティー始めちゃおっかご本えー、皆さんには準備の段階から色々と手伝っていただきましたありがとうございます満開でのお花見とはいきませんでしたが代わりに一緒に作った桜餅でお楽しみいただきましたら幸いです挨拶長えぞももう終わるかなえっと それでは改めましてご章はくださいいただきますいただきます